くんパンちゃんおはようございます、ね、え黒犬パパはもうお風呂も入ってご飯も食べましたこれからママさんが向かいますい今日はねどうしても原宿に行かなきゃいけないのよおしゃれな原宿おしゃれに行かなきゃいけないので夕方から夕方っていうか昼過ぎぐらいからね 夕方夜近くまでお留守番お願いしますなんか流しとくからそうだ、ね、ジャン君がシャーシャー言ってた時からのやつを何本か並べて置いとくからあれには多分「ジャン君ジャン君」っていう声がいっぱい入ってるはずだからねポンちゃんはさ 音にあんまり反応してない感じがするけどどうかなう、ね、もう分かってんだかなあれ iPad でしょって思ってたかな、えー、<笑>すごいね<笑>、はい、じゃあ今日はうちにいる間はいっぱい遊ぼうぜ 色の湯たんぽを囲んで二人でぬくぬく寝ています。もうあんまり暖かくはないはずなんだけど。気持ちやさそうだね。もう一回よ。 えンンえー、さてンンこっちが喋ってますけど ね, ねえー、っと音質がやっぱりちょっと軽いかなと思っていてジャン君を納得させるにはもうちょっと低音が響いた方がいいのかなと音色にうるさいかもしれないのでね、うん、ちょっとスピーカーを持ってこようかなはい だいぶやっぱり全然だいぶやっていっちゃうなぁと、うんでした。どうでしょうこのここが体だここが頭こんな人になってしまったのねということでいけるんじゃないかな。これでちょっっと行ってみます。 さて、音質もこれでよくなったし、うん、ジャン君ごまかされてくれるか ね、ジャン君の得意技ですね、えー、うちではキャッチボールと呼んでいたんですが本人は投げてるつもりはないんですけども、えー、遊んでると飛んでっちゃうという感じですね。 Bye. Oh. お客様は全て男性なので初めての方も安心コース以外の追加料金は一切かかりませんだから 昔あるところに、パイパンにしと呼ばれる女がおった。こんな女をくるき落として、世のよがパンパンしてやった男の話じゃ。たかのものこと一日前。もう一時半か。どうするよし、あの二人組行くぞ。ついてこい。ねえねえ、一緒に飲まない。いいよ、お兄さん行けない。ウ、え、ィーウィ、えーい、えー、ン, ーンーディアタ、右の子絶対やれるぜ。マジ、めっちゃ怖くない俺が左の子巻くからその間に連れ出せ。 えー、2年半を過ぎたあたりですね、えー、信頼関係ががっつり深まったところで、えー、パパを起こしに来るという技を覚えました。というよりは寝るなよっていうことですよね。 えー、寝ているパパを起こしに来るのと同時にお風呂を、えー、覗きに来るというのもこの頃からの、えー、癖習慣ですかね。 初めて乗ったとこかな。このハンモック。まだ、えー、今でも使ってます。あ、これは。留守番ですね。えー、っと。一年。以内の頃は留守番っていうと。 はしゃいでましたけど、これは寂しくて泣いています。ちょっと切ないですね。 ライトライト。 ジャン君は基本的には、えー、抱っこが苦手なんですけれどもこうやって持ち上げるこう高さがだんだん、えー、慣れてきているというかですね不安がなくなりつつあるとただやっぱり好きではないですね 三年が経ちました<笑>まだ噛まれてますね、えー、パパと、えー、ジャン君の関係っていうのがちょっと面白くてですね、えー 仲良くなればなるほど、えー、こういうシーンはまだありましたね今でも噛まれることはありますこれはママの手ですけれども、えー、ママに関しては結構早い時期から、えーそうね、やっぱり母に撫でられるという。 雰囲気があるんでしょうね気持ちよさそうにすることが多いですね、えー、パパは遊びママは優しさでしょうか、えー、これはちょっと古めの加湿器なんですけれども、えー、少し温かい蒸気が出るタイプの加湿器です。 ちょっとあの大きいが型になるんですけどね、えー、これがジャン君のお気に入りになりましたあの暖かいというととうこですね。ただ、えー、今座ってるとこがちょうどそうなんですけれども、えー、スイッチのオンオフがおそらくあってですねこうやって乗っていると自分で切っちゃうという、えー、ジレンマに陥ってましたね もう電源切れてるんじゃないかな。 業務代行アプリならイエール段取り住宅事業者の皆さん知ってますか面倒な住宅の業務を専門家にまるっとお任せできるイエール段取りやり取りはアプリでとっても簡単住宅ローン業務代行アプリ「イエール段取り」イエイイエイイエイ ジャン君にとっては変なな夫婦だなぁと思ってるでしょうね、えー、何かというとちょっかいをかけてくる、えー、パパとこうやってなん何をされてるかこれ分かってないよね、えー。ママは周りに人形を置いて楽しむと。あこれがですねもうちょっと前の頃からだったと思うんですが頭の上に物を乗せても平気な子ということが分かってまあ 重たいものはダメですけどね軽いものをこうやって乗せるとしばらくこの体勢が続きます。 ジャンくんジャンくん、棚の上どうぞえー、この頃からですねジャどんどん改良を進めてるんだけど木でできている棚があってですねその棚の上をきれいに掃除して、えー、キャットタワーと呼んでですねジャンくんには歩いてほしいなというふうにしていました このケンパパのあぐらの中に入るのは、えー、今でもお気に入りですね。<笑><笑>で えー、我が家に来て3年5か月ですね、えー、18あじゃあ、えっと1年8か月くらいじゃないかって言って、えー、我が家に来たので、えー、合計で5年を過ぎたところですね。ということで5歳。 面白 い, 顔 あ, ったいあのこの当時生活していた、えー、マンションなんですけれどもすぐ隣が国道になっていてですね、えー、その音が結構うるさかったので音で驚いてるんでしょうかはい。ちゃんと こ, これはまだ不完全ですけどね、えー、<笑>おいでって言うと来る猫にもう今7年を経って、えー、なっていますよあこれはね<笑>え黒、ー、犬パパが脱ぎ散らかしたパンツこれが大好きなんですよねこれやっぱ動物だからでしょうかね それれからこれもすごいでしょあの口の中に指を入れて、えー、歯磨きですねそれができるようにということでちょうどこの頃はいろんなことが始まってますねあの今でも決して好きではないんですけれども、えー、やっぱり信頼しているからこれができるということだと思います。歯になるよ この頃なんか顎にちょっとしこりのようなものができたかなんかで、えー、病院に連れて行きたいというふうに思ったんですねで、えー、病院に連れて行くのはこの子の場合はとても大変なことだったのでまずキャリーに慣れてもらうと、はいはい、はいはいはいはいはいはいはいはいいか、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはい はう緊張してるこれは東京の、えー お子猫の譲渡会ですね、えー、との関係ができまして、まあえー、ジャン君を紹介してくれた方のつてですけどね、えー、少しお手伝いを始めた頃です。 ですね、多分明るいから昼寝ですかねあ夜なのかな、えー「クロケンパパが寝ていると起こしに来るジゃんクです」。 べったり甘えたちゃんになりましたね。<笑>あ、これこれ。このブラシを自分で出してですね、えー、ブラシしてくれっていう要求をするようにもなりました。 ふりふりまずはいはいなしははいはいはいはいはいはいはいはいれ は,、OK ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいは <笑>一滴だけどあやっぱちょっと嫌なのかなはいはいはいはいですか？一応成功です どうでもね。<音声><音声><音声><音声> そしてジャン ん, くんほんちゃん、よく留守番してくれました。ありがとうございます。ただ、えー、帰ってきてからすぐ上がってこないで、えー、もう一気にご飯食べちゃえって言って下で食べてたら、あなた、泣いてましたね。ううん、うううんって泣いてましたよね。そうでしょ。 もう帰ってきてるのになんで来ないの？って言ってたんでしょ。もう少し頑張れるといいね。これからずっと明日までいますよ。